も、エンジョイライフの国さんです今ですね、私はベトナムのホーチミンにいます 今回ご紹介するのはベトナムの1区ですごい有名なフーティー屋さんですクーティーっていうのはちょっと年のある麺で汁なし麺とあとスープ普通のラーメンみたいな感じでなってる専門店ですねお店自体はこちらの水色と白のツートンカラーになってるお店ですでこれベトナムの地元の人にもすごい有名なお店と聞いてますなのでどんな味なのか実食してレビューしたいと思います行ってきます ではメニューのご紹介になります。ベトナム語で書いてあるんですけど、ではフーティークォー。こうはえっ、ー、と汁なしの麺 で, すで、フーティー で,、ねで、こちらはスープ入ってる麺になります。こんな感じです。はい、えっ、ー、と調理風景です。こんな感じで作ってます。いやすごい手際がいいんですよ。すごい早 い, ごい。いやここめっちゃ暑いさ。 店員さん、すごい頑張ってますね、あのー、これあれですねあの汁なし麺ここで絡めてますねはいでこんな感じで手際がめっちゃいいですアイいアイザー あ, あれですねあの汁なしのスープ茹でる時にも湯がいてるのもスープの同じやつそのまま湯がいてるんですねこんな感じで やられてます。いやー、早いです、うん。いやですね。調理風景こんな感じでーす。はい、商品が届きました。汁なしの麺になります。スープがこうやって別でついてます。で麺の方なんですけど。こんな感じですね。もう最初からなんかタレが絡まってて出てる感じですね。で。 ですかね、豚肉とか、あとエビですね、濃いにしたエビ、あとは、なんかこの、なんですかね、なんか油揚げみたいなやつとか、あとちっちゃい、細かくされたお肉も結構入ってます、でトッピングで野菜もやしとか、これ無料でなんか使えますので、じゃあ、ちょっと実食してみたいと思います。えー、それとですね にんにくのスライス、そらったやつがすごいいっぱいあります。うん ですね。うん。美味しい美味しい。いしいうん、あ、玉ねぎですね。フライドオニオン。です感じが効きます。じゃあですね。こち ょ, ちょとっとこっちの辛いやつこれちょっと入れてみたいと思います。うん、あ見るからに可能そうだわ。 スープの風景になりますさっきも汁なしのやつ食べたんですけどあまりにもうまかったんでちょっとスープ付きもちょっとこんな感じな の, のか見てみたいなと思ったんでスープ付きも注文しちゃいました具材は基本的に汁なしとチャイスはないですねでスープ見た目あれですね汁なしでスープ別の味じだっんで多分このスープを中に入れたバージョンみたいな。 感じでも食べてみたいと思うんですけど実際あれですねこの麺の方は汁なしはすでになんかタレかなんかで絡めてたんですけどこちらの方はまあ絡めてないですはい具材もまあ基本的に汁なしバージョンと同じですねはいこれうずらが入ってたりとか、はい、ちょっと食べてみたいと思います<笑> 美味しいですうん、はい食べてきました。 実際の感想なんですけども麺が本当にコシがある麺ですねはいで汁なし麺とスープ別タイプあとはもう最初から麺の中にスープ入ってたもうラーメンみたいなあの感じに仕上げてるので両方とも4万丼でした日本円にするとどちらともいっぱい大体200円ですねやっぱりスープフライドオニオンが入ってるんでそれの味のちょっとパンチが効いてるような感じでさっぱりしてるっていう感じです で両方食べたんですけどもどっちがいいのかなーっ て, 言ってまあ、初めて来た時に両方2個とか食べきれないと思うんですよなので初めて来て食べるって言ったら汁なしの方をお す, すめしますはい自分もどっちがおいしいってなるとそっちの方がおいしかったですねはい以上でフーティウム南蛮ダニダットさんのフーティウの紹介でした以上でご紹介を終わりたいと思いますではまたバイバイー